令和元年10月21日、阿蘇市内の巻のアート地で、現在、阿蘇市で芸術作品の制作を行っているポーランドのアーティスト、ハンナ・カゼブスカさんを招いてワークショップが行われました。このワークショップは、2019年レジデンス・フォー・阿蘇世界文化遺産アーティスト・阿蘇実行委員会の招聘事業で、 阿蘇市で芸術作品を制作しているハンナさんを囲み、作品を鑑賞しながら交流を図ろうと、阿蘇市のまちづくり課が開催したものです。ワークショップには市民らおよそ40人が参加して開かれ、まずまちづくり課の荒木課長が挨拶して始まりました。そしてハンナさんが、ふるさとポーランドの都市オストロウェンカやポーランド料理などについて、 スライドを使って紹介しました。ハンナさんは、阿蘇市内外でお地蔵さんや風景を写真に撮り、細い線で絵にした。日本は恐ろしいところと思っていたが、安全で怖くはないなどと、ユーモアを交えながら話しました。ハンナさんは、今年9月24日から阿蘇市で阿蘇の草原景観、 火山との共生をテーマに芸術作品の制作を行っています。参加者の中には、昨年度の海外アーティスト招聘事業で南小国町で作品作りを行ったアーティストが、新婚旅行で麻生を訪れてワークショップに参加していました。会場には、ハンナさんが制作途中の作品も展示されていて、参加者たちは興味深く鑑賞し、交流を深めていました。